このお仕事を始めたきっかけを教えてください。きっかけは小さい頃からお父さんとお母さんのお仕事を見ていて、ちょっとしてみたいなと思ったからです。大変そうだなとか嫌だなって思ったことはないですか。まあそうですね、ないですね。朝早いですよね。ですね。朝起きは辛いとばってんですね。 まあそれなりに楽しんで<笑>仕事してるんで、はい、ちなみに毎朝何時起きですかまあ今は4時ぐらいですね、うん、ちなみに木村さんこのお仕事始められてもう高校卒業してからだけもう8年ぐらいですねはいこれまでの8年を振り返っていかがですかはいそうですね まあいろいろ。まあ楽しい八<笑>年だったですね。どんなことがなんか思い出されます。ねやっぱり自分が作っ自分で作った豆腐が。まあお客さんからおいしいって言ってもらえるのが一番。ですね。それはお店とかでこう聞くんですか勝手に来られたお客さん。そうですね。まあもうスーパーとかでも卸してたら。うん 安産地のお豆腐は美味しいとか言ってくれて、もらえるんでですね。はい。豆腐作り。はい、どんなことが。難しいですか。お仕事の中で。ああ、そうですね。やっぱり、にがり入れるタイミング。が難しいですね。やっぱ、ちょっと硬さとかに影響してくるんでですね。 初めてそのにがりを入れる作業をさせてもらえるのっていうのは、大体、はい、でも8年目だそうですが、大体どれぐらいの時期にああ、うん、そうですね、もう小さい頃から、もう小学校ぐらいから手伝いはしてたん で, です、ね、もう高校を卒業して、2年目ぐらいの時に、もういきなりやってみろっていう感じで。緊張しました、<笑>その時 そうですね。やっぱ失敗したらどうしようって思いながら<笑>。失敗されたことってあるんですか、ね。まあ、もう今でも失敗しま す, <笑>す、ね。はい。もう手探り手探りで。中央改正年部に入ったのは今からどれぐらい前ですか。だいたい4年前ぐらいですかね、はい。はい。それは何か先輩からこう誘いがあって。 そうですねあのー、先輩からもうそろそろ入ったらドギャン会っていう話が来たん で, です、ねまあ、地元で仕事してる件が入ってみようかなと思ってです、ね、入ってみてあの思ってたの と, あのとそうですねやっぱ全然違ってですね、うん まあ、イメージ的にはやっぱ飲み会が多いかなっては思ってたんですけど入ってみたら意外にいろいろ学べることも多くてですねまあいい経験になりますまあそしで仕事するならもう本当楽しむ楽しむことが一番だと思います、うんはい、木村さんもこう木村さんなりの楽しみ方で。 今のお仕事をそうですね、もう自分の場合はまあ 仕, 事でも仕事も楽しんでやってるし、趣味もですね、うん、やってるんで、趣味はでしたっけはマラソンをやってるんで、でねはい、仕事でも楽しみ、趣味でも楽しむのが一番だと思うんでですね。 はい、仕事だけじゃなくて。そうですね。ね私生活も充実させないといです、ね。そうですね<音楽>。やっぱ自分が楽しくないと、美味しいものも作れないし。まあ、長く続けられないと思うんでですね。これが一番だと思います。